皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月20日。今回のフェスタ・インフェルノは、スコルパイドでした。2回目になるんですかね ?1 回目の時は大変なことになった記憶がありますが、ザオトーンでコロコロされたのは、別の相手だったかもしれません。とりあえず、即死と毒の攻撃をしてくるらしいので、最低限の準備はしておきましょう。 今回はスコルパイドに慣れている人が多いいわゆる理解者パーティーに入ることができましたおかげで終始楽な戦いができました一番危なかったのはここでザオトーンで4人くらいになった場面でしたそれでもみんな慌てることなく戦い続けなんとか立て直すことができましたあとは特に見どころもありませんので飛ばします